論理的根拠もない、ただのたわごとですね。どうも、政治いろいろの学部です。少し前の記事ですが、まだこんなことを言っているのか、という記事が掲載されていましたのでご紹介します。記事が掲載されたのは、アイラで、政治経済評論家の古賀茂明氏のコラムです。 あいらの記事を引用一つ見ていくことにしまますすそれでは行きますね G7 サミットを機会に実現するのではないかと期待されていた日韓首脳会談は結局幻で終わった。しかも韓国メディアが日韓の間で一旦合意していたのに日本側が一方的にキャンセルしたと報じると加藤官房長官がこれを全面否定して 韓国側に抗議するという最悪の終わり方だった私は事の真相にはあまり関心はないが、結果として首脳会談ができなかったのは、日本にとっては非常に残念なことだったと思う。その理由は三つだ。とのことで、古賀茂明氏は元通産省、現経産省の官僚で、退職後はテレビ朝日系列で放送されていた、 報道ステーションのコメンテーターなどを務めていたことで知られていますその古賀氏が主張する三つの理由について一つずつ記事を引用して詳しく見ていくことにしますそれではいきますね第一に中国の脅威が高まる東アジア地域の安全保障において日米韓の協力関係は一層重要になってくるそれにもかかわらず 日韓首脳が会うことすらままならないという現状は、一日も早く改善すべきだというのが自明のところだろう。とのことで、米中対立と古賀氏が言っていますが、現状を認識する能力が著しく欠けていますね。すでに事態は米中対立ではなく、中国対自由民主主義陣営といった様相に変わりつつあります。新型コロナの起源ではないか、 という疑惑数々の不公平な取引人権侵害むちゃくちゃな論理の領土主張などなど中国の横暴に自由民主主義陣営は我慢の限界を迎えている状況なわけですそのような状況下においてコウモリ外交を繰り返す韓国を本当にパートナーとして見られると思っているのでしょうか日米韓協力はもはや不要であり 日米を基軸としたクワッド体制でことに挑むべきというのは、韓国の態度を見るまでもなく明らかです。日米韓という枠組み、これをこの後に及んで重要だと言っているという一字をとってみても、小賀氏には政治を語れる能力はないということがよくわかります。続けます。第二に、米中対立が激化する中、両国はアメリカとの 同盟関係を基礎にしつつも、経済的には中国との良好な関係を維持しなければ生きていけないという共通の立場に立つ。日本はアメリカ一辺倒の姿勢で望んでいるが、今後、米中間で難しい判断を迫られることも増えるだろう。その時、日韓が共同歩調で米中と向き合えば、交渉力は飛躍的に高まるはずだ。 とのことで、古賀氏が主張する一つ目の主張と連動する主張になっていますが、中国対自由民主主義陣営という戦いにおいて、なぜ日本が韓国と一緒に米中間の中を取り持つことをしなければいけないのでしょうか。古賀氏は今後、米中間で難しい判断を迫られることも増えるだろうと言っていますが、今まさにその状況にあるのが韓国です。 そして G7 その他の会議における韓国の礼遇されっぷり、今の韓国の悲惨な状況を見れば、米中間で難しい判断を迫られる状況に陥ること自体が大きな間違いであることは明白です。そのような苦境状態にある韓国と、共同歩調で米中と向き合うとは、言い換えれば韓国と同じようにコウモリになれということと同意義です。 古賀氏には政治を語る能力もないばかりか世界情勢や世界外交を見渡せる目もないことがよくわかります対中経済依存についても同じです韓国の輸出における対中経済依存度は 25% ほど日本は 22% ほどと一見同じような比率に見えますが日本と韓国ではこの先の貿易構造について大きな違いがあります TPP です。TPP は確かに細かい部分で未だ詰められておらず、いろいろな問題があることは事実です。が、来るべき脱中国の日に備えて、日本は TPP という新たな枠組みをすでに模索しており、TPP に参加していない韓国とは雲泥の差があります。言ってみれば、日本は中国以外に活路を見出そうとしている国であり、 韓国は中国と親中する以外道はない国なのです。この2国を比べて共通の立場とは無知にも程があるといったところでしょう。続けます。第3は韓国の経済的優位性が高まっていることだ。経済の絶対的規模で見れば日本はまだ韓国よりずっと上だ。しかし各国の物価水準の差を修正して 実質的な比較を行うための購買力陛下で見た一人当たりの GDP という指標では2020年には韓国が世界第27位で30位の日本を上回っているまたポストコロナの経済成長の鍵を握ると言われる半導体で韓国サムスンは圧倒的巨人となり日本勢は足元にも及ばない電気自動車の心臓とも言うべき電池でも 世界トップに訓練してきたパナソニックが20年に韓国の LG 科学に抜き去られた。とのことで、どうもこの手の政治経済評論家は必ずと言っていいほど韓国は経済大国だということを言いますね。経済規模の指標の一つである GDP で言えば、日本はアメリカ、中国に続く世界第3位であり、2020年における GDP は 5兆ドルほどです。1位のアメリカが20兆ドルほど、2位の中国が14兆ドルほどとなっています。韓国の GDP は 1.6 兆ドルほどで、ランキングで言えば第10位です。古賀市はことさらに一人当たりの GDP を出していますが、労働生産性を表すならともかく、国としての経済規模を一人当たりの GDP で表そうとするのは ちょっとどうかなという気がしますね。さらに古賀氏は、韓国サムスンを半導体の圧倒的巨人と評し、日本勢は足元にも及ばないとしています。いわゆるホワイト国外しの時、韓国サムスンの副会長などが泡を食って来日し、日本に土下座せんばかりの勢いで頼み込んできた事実を古賀氏は忘れたのでしょうか。自分で素材を作ることすらできない。 ただの組み立て工場を圧倒的巨人とは、これほどに脆い圧倒的巨人を私は見たことがありません。半導体に関して言えば、すでに日米対の連携という新しい枠組みが始まっています。TPP もそうですが、どうも小菓子には新しい枠組みがさっぱり見えていないみたいですね。日本はすでに 脱中国になったらどうなるかを緻密に計算し TPP や半導体日米対連携というオルタネイティブプランを実行に移しつつありそのプランには韓国は入っていないのですその単純な事実を見逃し韓国と話せとはいやはやこれを本気で言っているとすればなんと無知傲慢な政治経済評論家なのでしょうか 古賀市のコラムは、文大統領は、米韓首脳会談で巨額投資を約束し、その見返りとして、対北朝鮮経済協力の容認、韓国のミサイル開発の制限撤廃などを含む大きな外交成果を勝ち得たと続き、日韓が冷え切った関係を続けると、渡航するのは中国と北朝鮮だけなので、菅総理には対局を見失わず、 無条件でムン大統領との対話を早急に実現すべきだと占めています。これも本気で言っているとすれば、もはや無知をはるかに超えているレベルです。米韓首脳会談で対北朝鮮経済協力の容認などされていませんし、ミサイル制裁撤廃は韓国にとって不明以外何者でもなく、どこが大きな成果なのでしょうか。 無知をさらけ出すだけならまだしも、とうとう嘘まで突き出したかとすら思ってしまいます。古賀氏の主張には何ら同意できるところもなく、論理的根拠もない、ただの戯言ごとということがよくわかりますね。ちょっとうがった見方をすれば、韓国側はこのような薄っぺらくて何の根拠もない文章しか書けない古賀氏のような人物を使わなければならないほど追い詰められているという見方もできるわけです。 これがもし韓国側の陰謀だとすれば、韓国側もいい加減、こういう人物に文章を書かせても逆効果だと学んだらどうなんでしょうね。このたわごとを見て、そうだ、その通りだという同意する日本人はかなり少数だと思いますよ。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。